新型 RS プリント、スペシャルライズの新型 RS プリントのインプレッションを行っていいいきたいと思います、えー、まず、本当、一番最初乗った時の、えー、感覚なんですけども、えー、ただ、この SL7 と比べて、もう全然違和感なく乗れますね。 まあ、そのこぎ出しの軽さ、えー、反応の良さ、えー、進み具合といったスピードの乗りとか、えー、スピードの伸び具合、そういうのは本当にもうターバックで全 セ, ルセーブを受け継いでます。もう本当そのなんていうか早い早、ね、いバイクだと思います。でも本当軽く短い距離。 乗るんだったら本当に気持ちのいいバイクですねで、まあ、ちょっとその路面からの振動みたいなのはやっぱりアルミだからかは分かんないんですけども結構振動は拾いますなのでまあちょっと、まあ、長くなってくるとは疲れは出るかなというところがありますねでえっ、ー、とちょっと話はずれちゃうんですけども今回その えー、ラピー CLX で CLX 履いてるんですけどもこれめちゃめちゃ早いですねで実は前あの彼女 SL7 買った時にも一回ラピーで履いてるんですけども実は一度手放してますでそれは、えー、っとラピーでの CLX2 が出るっていうことでちょっと一回手放したんですよねただまあ実際2が出てきた時にはまあチブス対応にはなったんですけど重さが結構重くなったんで で自分的にはプリンチャー運用がほとんどなんで、まあちょっと買い直した経緯があります、そしたらですね、前に乗った CLX と全然乗り味っていうか、速さがなんか全然違うんですよ、体幹で、今回、新しく買ってのもうとにかく乗った瞬間、速いっていうのが分かるっていうか、ああ結構個体差あるんだなってちょっと思いました。 まあ、当初のラピでデシエレックスの僕の印象はそんなに速いとかって印象なかったんですけど今乗ってる今か<笑>新しく買ったラピでデシエレックスはすごい速いホイールだなって思いますそれを履いたアレ、まあえー、スプリントは本当速いですねめちゃめちゃ進みますでこれで何て言うんですかねいいとこばっかりかっていうと、まあ、そうでもなくてやっぱり長距離に乗った時ですねそれが ちちょょっっとと僕の場合ちょっと腰痛くなる感じがあります SM7 はもう最初乗ったとしてはずっと今まで、まあ、距離 150km 乗ったとしても腰が痛くなるとかどっか痛くなるっていうのはなかったんですけどあれそれがなんかちょっと距離乗ると腰痛くなる感じがあるんでそこは、まあ、ちょっとアルミの、まあ、特性みたいなのあるのかなと思いました。まあ おすすめ人としたらやっぱり、まあ、これやっぱり若い人向けかなとは思いましたでターマックと SL7 とその乗り換えて違和感がないんでまあ疑似的にターマックと SL7 を感じたい人にはいいかもしれないけどすでにターマックと SL7 を持っている人には<笑>ちょっと逆にいらないかなっていう結論にもなっちゃうかもしれません 先生のときは、まあ、本当に形そっくりなんですけど上から見るとそのダウンチューブとか BB 周りがめちゃめちゃぶっとくてごっついんですよね、まあ、そこで合成出してるんだと思うんですけどもう、まあ、本当上から見ると印象全然違います、ね、で今回、まああのえー、このスペシャルアージのアレスプリートなんですけども まあ、フレームを中古で買ってで11速のアルテンガ DI2 を乗せてしかもフロントシングルにしてますで、えー、ホイールはラピーでシエレでいろいろやって、まあ、他の動画で、えー、出してるんですけど、まあ、ペダルなしで7キロ切るぐらいの重さにできてますねこれやっぱりもともとの重いままだと まあ、ちょっとインプレっていうかその印象はまた変わってくるのかなと思いますけど軽くできればまあ重量物がコ イ, イルやってる重量物がまあフレームだけになるのでまあ中心部分に重量がくる、まあ、マスの集中感っていうことで何ていうんですかねアルミで反応がいいっていうこともあってまあ正直そのえー ミドルグレードのカーボンのバイクより早く走れると思います、えー、いかがだったでしょうか今回はスペシャライフの新型アデスプリントのインプレでした